など視聴者の皆さんに知ってもらい理解を深めていただくとともに私たちにできることを一緒に考えるそんな番組ですこれから毎月国内外の難民の歴史や日本に逃れてきた方々の現状やその課題など様々なテーマでお送りしていきますどうぞよろしくお願いします 記念すべき第1回目のテーマですが、難民とはというテーマでお送りしていきたいと思います。ご視聴者の皆様も難民という言葉をニュースなので見にする機会もあるかと思います。ただ、そもそも難民とは一体誰のことを指すのでしょうか今回は第1回目ということで、簡単に難民についてお伝えできればと思います。 まず難民とはととといいうところをご説明していきます難民とは紛争や人権侵害などから自分の命を守るためにやむを得ず母国を追われ逃げざるを得ない方々のことを指します。難民の定義では迫害を逃れて国を出た方々とされておりその理由や出身国は様々になります。例えば 軍事政権のもとで民主化活動を求める運動に参加したという方。また、特定の宗教しか認められない国で別の宗教に変えること。改宗をされた方。例えば、性的にマイノリティである方。例えば、反政府活動をしているグループと同じ地域に住んでいて、反政府活動の集団の一部だと。 思われて地域ごと攻撃に遭っているような方え紛争から逃れた方というのも難民条約の難民になりうる方々ですこうやって見ると一人一人それぞれに違った背景がある事情があるということが少し想像いただけるかと思います家族や友人と変わらない普通の日々を送っていたのに突然戦争が始まり 逃れざるを得ない状況に追い込まれたという方もいらっしゃれば生まれた時から何世代にもわたり例えば祖父の代から代々ずっと同じ難民キャンプで生まれ暮らしてきたという方もいらっしゃいます一口に難民といっても多様な一人一人の人がいるということをぜひご紹介できたらと思います 次に難民を守ること難民の保護とはということをお話ししていきたいと思います難民を守るということは故郷で国を出ざるを得なかった人間として暮らしていくのが難しかったというところから逃げてきた難民の方々の人権を回復し彼らを守ることになりますそれは日本であれば日本に入国してから なかなかあのないんですけれども故郷に帰れるその日までもしくは日本社会の中で暮らしていく定住をしていく場合によっては非常に長い時間をかけたプロセス手続きの中で、えー、彼らが難民であるということを踏まえた対応や支援が必要になってきますえ例えば制度として求められるのはえ難民の方が気のみ気のまま逃れてきた時にえ日本 に対しかえたそうするとあの非正規な形での入国となりますし非正規な滞在となりますけれどもそういったことを逃げざるを得なかったということに鑑みて罰しないということまた難民を守るということでは最も大切な中核の部分になりますが人間として生きていかれないような母国に送り返さないこと 相関をしないこと。これは専門用語でノン・ルフルマン原則と言われますが、こちらが非常に重要になってきます。こういう罰しないですとか、在留を許可する、相関しないということは政府が行うことになりますので、難民を守ること、支援をすることというのは政府の役割が非常に重要で中核的なものになります。 けれども難民の方々というのは一人一人多様な人で私たちの社会の中に暮らしていますそういう意味では私たち一人一人にも出番と役割があり地域社会の中で共に暮らしていく場合によっては子ども同士が同じ保育園に通ったり小学校に通ったり同じ職場で働いたりもしくは お店に買い物に来たりということで共に生活を送っていく社会の一員として一緒に暮らしていくそういう意味での私たち一人一人の役割も非常に難民の人たちを守る保護するという意味では大切になってきます。次に難民を守るための枠組み 難民条約についてお話ししていきます。難民を守る国際的な枠組みとして、難民条約という国際的な取り決めがあり、これは現在世界146カ国が加入をし、締約国になっています。その中の難民の定義としては、簡単に述べたいと思うんですけれども、中核としては迫害。 という深刻な人権侵害や命の危険を逃れて国の外にいる人そして帰れないと思っている人が難民になりますなぜ迫害を恐れているかというその理由が5つの理由のみに関係しているとなっておりまして人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員または政治的意見 という五つの理由をもとに迫害を受ける恐れがあるそのために国に帰れないと思っている方それが難民ということになります続いて世界の難民の状況についてお話ししていきたいと思います二千二十年末の時点で紛争や迫害により故郷を追われた人の数は 世界でで万人人になっていますすこれはドイツの人口とほぼ同じ数ですよく難民受け入れというと先進国でアメリカやカナダイギリスなどが受け入れてるんではないかというイメージを持つ方も多くいらっしゃるかと思 い, 思いますが実は難民を受け入れているのは難民の出ている国の周辺の国お隣の国になります。 例えばアフガニスタンであればイランやパキスタンといったお隣の国シリアであればトルコやヨルダンレバノンといったお隣の国そして今のウクライナであればポーランドやモルドバといったお隣の国が難民を多く受け入れている国々になります、えー、世界の状況を見ますと 難民が逃れているのは先進国ではなく周辺国お隣の国々になっていましてそのお隣の国々で7割以上の難民を受け入れているということになっています日本の状況についても簡単にご説明していきたいと思います日本には現在難民申請中 自分で日本にたどり着き、そして政府に対して難民として保護してほしいということで申請を行い、結果を待っている方々、難民申請中の方々が約2万4000人いらっしゃいます。それに加えて難民として認定されたり、それ以外の材料資格を認められた約1万人の方々がいらっしゃいます。1万人の方々の中には、1970年代の ベトナム、ラオス、カンボジアでの紛争から逃れて日本に受け入れられたインドシナ難民の方々もいらっしゃいます。先ほど言った2万4千人の難民申請者の方に関しては20年間の難民申請の推移を見ると2010年以降にですね非常に難民申請が増えてきて そして2017年には約2万人近い難民申請の方々が来られるようになりました。その後政府が制限的な政策をとったことから半減し、また新型コロナウイルスの影響によりさらに難民申請が減っているというのが現在の状況です。ただ難民認定された方を見ますと一貫して非常に少ないというのが日本の大きな特徴、そして課題になってきます。 諸外国と比べても日本の難民認定率 0.5% そして認定される方の47人というのは G7 の国々と比べても際立って低いというのが課題だと捉えています。最後になりますがそもそも難民問題とはどういうことなのか ということをお話ししたいと思います。まず、なぜ難民を助けるのかということですけれども、本来自分の命を守るために逃れてきた、助けてほしいと逃れてきた人、難民の方々を助けるのは、人の命や権利を守るということと同じで、普通の対応だと考えています。自分の国で生きていかれないという状況があったときに、 他の国に逃れて助けを求めるという権利は世界人権宣言などでも人としての権利として確認されています。日本に逃れた難民の方々の命を守り、そして彼らと共に暮らせる社会というのは、えー、様々な方にとっても暮らしやすい社会ではないかと考えます。同時に難民問題は一つの国では解決できない。 多くの国の協力を必要とする課題です。難民を生み出す理由となる民族対立や政治体制などの背景には、先進国も無関係ではないことが多くあります。難民問題という時には、難民の方々が問題であったり、彼らが問題を持ち込むということではなく、難民を受け入れる社会側の問題として捉えるべきだと考えています。 以上第1回目ということでまずは簡単に難民とはということをお話ししました皆さんいかがでしたでしょうか不慣れなところもあったと思いますが最後までご覧いただきありがとうございました難民を理解するための15分ではこれからも皆様に分かりやすく難民の方々のことを伝えていきたいと思っています引き続き応援いただけると嬉しいです 最後になりますが私が所属している難民支援協会では日本に逃れた難民の方々の支援を行っておりますがウェブサイトの URL など動画の概要欄に貼っておきますのでそちらも併せてぜひご覧くださいまた6月20日は「世界難民の日」となっており難民に関する発信も行っていきます